9月の壁面飾りを折り紙のうさぎクレヨンで描いたすすき切り紙の桔梗を使って作りましたうさぎの作り方は耳ふっくらうさぎ桔梗の作り方は型紙で簡単とつぼみと葉つき気境をご覧ください。今回使った台紙は 120cm×120cm の藍色の画用紙です そこにお月様と折り紙のウサギを置いて、大体の配置を決めます。黄緑色のクレヨンで、ススキの茎を長く描きます。下の方には、葉や下草を描きます。ススキの穂先は、黄土色のクレヨンで描きます。 この上に作っておいた気境を置いていきます。位置が決まったら、鼻の真ん中の台紙と、つぼみの根元にボンドをつけて貼り付けます。うさぎは、開いた内側のところと、耳の後ろ、背中の部分にボンドをつけて貼ると、立体的になります。 下の方は気境の花が重なり合うようにして咲き乱れ中ほどはススキの方が風になびきその上をウサギたちが跳ねているように飾りましたススキの描き方やパーツの配置でどんな大きさの壁面にも合わせて飾ることができます虫の声が聞こえてきそうな落ち着いた雰囲気の壁面飾りです